色鮮やのです。 オーナークリスマスティンはね、どうなるはなしえまして、オーおークリスティンはね、オです。じゃない